ニトまずち ゃ, ちゃんとしたアクションゲームが作りたいっていうところでぬるくなアクションゲームを作りたいなと思っていろいろアイデアを考えている中で<笑>まあ今までやってきたものの 最新新作として新していものが何かできなないいかかというところから入ってた感じですねやっぱりそのピュアアクションゲームっていうところが今回一番目指してたところでまあいろんな、えー、アクションゲームある中で「デビル・メイク・ライ」らしいものを作った上でこの2019年に発売して、えー、ユーザーの皆さんに感動していただけるようなタイトルに仕上げるっていうのが一つ大きな チャレンジではあったと思います kind of そのカッコンが今までずっとこうやってきたその 2D アニメーションの技術とキャラクターデザイン の, その独自性うちの会社が持ってる独自性が融合した本当にリアルに融合した初めての作品かなと思ってます。 企画書に最初に書いてあったも文言としてその最新最新最 高, 最, 高最強っていうまあ最っていうのにつなげて3つ全世代機で4を作る時もその時点ではリアルなものっていうので意識して作ってはいたんですがやっぱりあの世代が変わって全然もっともっとリアルな表現ができるようになりましたのでぱっ、まあ、と見僕らは真剣にハリウッド映画と張り合うつもりで絵作りしてましたので。 えー、そういう絵になるようにっていうのを一番意識しますエビリュメイクライ自体の成り立ちがバイオハザードから派生しているので開発の経緯的にはねなのでそもそもはリアルなドーンを目指しているゲームやったんですよねだから根本的には実写風のデザインでっていうのは、まあ、そもそもあったんですよプレーヤーの足回りの制御あのこう銃構えてこうろうろするっていう。 あの辺はデビル4の時は割とあの速度重視というか操作感の方を重視して割と割り切った作りにしてたんですけど今回やっぱりフォトリアルってところがあるんでそこはあの担当のプログラマーがこだわってはいこうつなぎが綺麗に見えるようにっていうのは結構長い間触ってましたね。アクションもゲームのしやすさをあの最優先作るとあの モーションをキャンセルして次の絵につなげてっていうのをやるとすごくレスポンスが良くなるんですけども事をリアルにすればするほどそういうゲーム的な動きが不自然に感じるようになってきます。まあ、やっぱりそのテンポ感とかですか、ね、プレイヤーーがどういういいいスピードであの動いていくのか でその時どういう気持ちでプレイヤーはコントローラーを握るのか当初からそのディレクターのいつのがもう今回カッコいい、えー、本当にカッコいいデビルメイクライにしたいっていうのでそのスキャンするモデルに関して も, もう本職のプロのモデルさんファッションモデルさんを使ったりだとか絵的な表現としてもハリウッド映画のような今回スキャンで人物を撮る時にそ の, そのキャラクターに合ったものをその集めてくる。 でその集めた中をでどんどんどんどんそれをこう中身を詰めていくっていう作業が結構大変かなと思いますね。今回新ししししい試みてててたかかからあののトスキャンとかしてたし動すす関節の数もすごく多く多 リグに作りにもすごい苦労したんで本当にこの細部な動きまでが表現できるリグということで特に僕がポイントとしているのは口の動きですね例えば口をただ開くとしても一瞬粘着性があるような動きをするんですねこれが今回 3D 型リグでは表現ができるということで例えば会話するときでもそういう口の粘着性の動きを取り入れることによってより あの精度の高いフェイシャルになるんではないかということで僕はそこを追ししましたもう一個苦労したのがカットシシシーーンンのフェイシャルモーション今回すっごいクオリティじゃないですかほんまの人間みたいみたいなってなった時にあれ今回あの一緒に声と顔を取ったんじゃなくて別収録してるんですよねなんで後から声を当てることの難しさが過去のゲームに比べてもう何倍も難しくなってて。 めちゃくちゃゃくしし、ね、実際に使ったやつ。俺の頭の中ではずっと 3D でその完璧な形で動いている。ただそれののの出力の仕方がドットの時代は ドットで平面だったでキャプチャーがない時代はポリゴンで 3D だったで今は、えー、とキャプチャーで 3D で動かせるようになったんでより俺が頭の中に思ってる完成に近づけやすくなったっていうのが技術の進歩によってちょっと変わってきたことでやって実際今回ネロがあのロケットパンチに乗るでしょそれのモーションもここで撮ってたんだけどあの実際 それを演じてくれてたアクターさんがちょ落ちちゃっとその転び方がすごいリアルでそれいただきって言って今実際使ってるあのパンチラインのえと失敗して落ちるモーションはその時の失敗モーションとかを使ってる。 We have Nico, this brand new character, Nico. One thing we were curious about was how are people going to receive her? You know, are people going to find her as appealing as we're hoping they will? And they did. Luckily, they did. The the the but it wasn't bit character. beginning movie, original Niko of of comical in was a a 今のニコっていうのを作ってくれたのは紛れもなくモーションキャプチャーのアクターであるフェイさんっていう方がいらっしゃってそのフェイさんがニコっていうキャラクターに今のちょっとコミカルな演技を付け加えてくれたんですよパーフタイミング You like、with me? Knock it off. 個性的なキャラクターなのでその個性的なキャラクターがそばかすがあって眼鏡をかけててで、ま、メカニックが大好きでっていうそういうキャラがやっぱり DMC の, その世界でかわいくかっこよくで、まあ、ネロたちと対等に渡り合いながらみんなに好かれるキャラクターになっていく姿が本当にいろんなセクションの方の力でやっぱり。 毎月毎月どんどんどんどんすごく良くなっていっててライトがついて可愛くなって今後 DMC がどうかっていうところでいうとまあこうしてて精神は多分変わらなくて世界一のアクションゲームを作ろう世界一のアクションゲームであろうっていうところは ずっとと多分変わらないと思うんでそこに向かっていくと思うしそのゲームが上手くなればなるほどかっこよくなるゲーム結局自分のかっこいいとか気持ちいいとかっていうのをどこまで信じれるかっていうところでひたすらもうそれを信じて「これかっこいいでしょ」って「面白いでしょ」って「ねえねえねえ」っていうのをユーザーの人と一緒に共感できるようにひたすら。 自分のかっこいいとか面白いとかっていうのを追求してるんですね、これはもうずっと変わらないですね、自分がプレイしたいゲームを作るっていう方針で作ってます。